ははいいいおはようごござざまますすラスカルでございます今日はねちょっといつもと違う感じでございます。というのも今日はですねちょっとテイクアウトのメニューを購入してね車で食べていこうという企画でございまして今回はね撮影とかでもお世話になっているナンバー11ナンバー11さん二郎系のねお店なんですけどそちらにね今回はテイクアウトメニューを購入しに伺います。 それでね、今回のテイクアウトメニューなんですけれども、店員さんのね、えっ、ー、と、ツイッターの方から飛べるんですけれども、このテイクアウトメニュー買いますよって予約フォームがあって、そこからね、あの曜日とか、まあ時間を指定して、そのタイミングで買いに行くってシステムなので、一度ね、興味のある方は、店員さんのツイッターからね、予約フォームの方を飛んでもらって、詳細を確認してください。今回のメニューなんですけれども、えー、マグロバーだったかな それと、あと 豚, 入り豚がね増してあるタイプの、えー、2種類こう販売しているみたいなので、まあ、そのねメニューも詳しく、えー、サイトの方に書いてありますお店ではねあのラーメンしかないので汁なし系のやつを食べれるっていうのは結構楽しみで早速ねお店の方に向かおうと思いますということでねちょっと お店に着くまで頑張って運転したいと思います。と<笑>、はいうことでね、今現地近く着きましたので早速購入していきたいと思います。はい、ということでね、今購入してきました。今回のテイクアウトの時はね、こちらの袋がいただきます。ここれののもっったたいないななとこう<笑>今回ね購入したのが 豚しの油そばでございいまますすに卵とお箸がセットでついてきますでこんな紙もございまして、まあ、おすすめの食べ方とか書いてあるんですけどまずはおいしい食べ方第1話スピードと早めに食べてくださいなので今回のものに関しては調理済みのものになるのでやっぱりねちょっと時間が経つと味が落ちたりしてしまうのでできる限りねテイクアウトなんですけど早めにお食べください。 丼の方はあのレンジ対応のものを使っているのでご自宅でいただく際にはねレンジでチンをして温めてくださいねラー油マヨネーズ一味ガーリックチップスなどのお好みのアレンジとかがね、まあ、できておすすめだってことなんで是非ねセルフの油そば作ってみてくださいちょっともったいないんで早速食べちゃいたいと思いますめっちゃうまそう早速食べていきたいと思います いただきますちょっとね混ぜらんなそうなんでまず豚の方から豚はねこんな感じでございますうまっ<笑>うめっうわ豚うまっうんちょっと麺がね取れないんで蓋の方にタン豚を寄せさせていただいて。 麺ねこんな感じ。う, ー ん, <笑>うんまっ。<笑>ううまっ。 これはうまいわあのお店の提供してるメニューがラーメンなんですけど基本的にね普段は表面が溶けやすい麺なんですけどやっぱりねこの油そばの仕様にしているのでちょっとも配合を変えているのかわかんないんですけどコシがねあのラーメンでいただくよりも全然強くてこれうまっよしちょっとそこから混ぜてとうまいこんな感じ<笑> 絶対う ま, いもん、うん、うまっそこにねこの多分油背脂なのかなとか返しがね入っているのでしっかり混ぜると味がね格段に上がるうん ちょっと豚もちょっと豚さんを戻してと生卵いっちゃいますかどこで開けよう<笑>プラスチックだから開かないな生卵じゃないわ温玉ですねよ割ってみよう <笑>そう、うん、<笑>絶対うまいやつ、うん。 あまりにもねちょっとうますぎて忘れてたんですけどおにぎりもシーチキンとエビマヨのおにぎりも買ってきてあるんでこれもちょっと一緒に食べていきます。まず麺 タレ付けでちょっと見てこれ。しっかりちょっとタレをつけて。<笑>うま。でもなくなっちゃう。もう一個。そのまんま。 うまい見栄は綺麗じゃないけどチャーシュー寿司。<笑>よっあっあ崩れた崩れた<笑>うんうん うんうんレンチンしてないんで油がね取れないんですけどこんな感じで具材は全て完食させていただきました最後にねいつものこの子<笑> あーううままかったたごちそうさまでしたいやーテイクアウトの油そばめちゃめちゃ美味しかった今回はね別にあの大食い動画ではなかったんですけど大好きなお店のねあの一杯をいただけるのはやっぱめちゃめちゃ楽しいし嬉しかったそれにねあのお店では食べられない油そばだったんで新たな美味しさを発見してねまあ楽しいご飯でした<笑> まあ、それとねあの今回頂 い, いた油そばとは別にね、まあ、あの日にはよるとは思うんですけれども数量限定であの豚バラチャーシュー1本もねこちら販売してたりもするので是非ね興味ある方はこちらもご購入ください。はい、ということで今日もね大満足のご飯をいただけましたのでちょっと満腹で眠たいんですけど気をつけてね家に帰りたいと思います。